なんもないとこのど真ん中やばちょっとどうしますかねはいということで皆さんこんにちはキアの大冒険シーズン2やってまいりましたこの前の動画から、えー、実は1ヶ月半経ってますあの小屋に住んでてネットが本当に1ヶ月半ぐらいなくって全然更新できてませんでしたということで引っ越しました<笑> えー、今回ねダウンタウン街の方にある日本でいうアパートみたいな感じのところに、えー、引っ越してきました見てくださいこの景色外はまた森ですちょっとここで見えないんですけどこの辺湖になってますということで今日はなんと休みなので、えー、ノースウェストテリトリーの高速道路のね一番先っぽもね道路の終点が北に行きすぎてもう終点がくっとあるんで今日はそのイングラハムトレイルの 最終地点に行ってみたいと思いますそれでは行きましょうということでここからイングラハムトレイルの先っぽまで1時間半なんですけどちょっとカフェインを、えー、取って、えー、出発したいと思いますじゃんスターバックスキャラメルリボンクランチフラペチーノえめ、ー、っちゃ美味しそうヤバそう、um, Can I get one caramel リボンクランチフラッペチーノ one pistachio latteYep yep、yeah, that's all thank you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 え喋らんとえ喋っていいといいよありがとうまたね笑われたね、お姉さんにこのバラクラまあまあ、乾杯乾杯いい日本とサイズ変わらんねーな ん, ねなんだか小さく見えるんだけど、ね、え、小さく見えるくないえ、それトールだけどさ、ショートじゃない日本の逆に逆に サイズ間違ったくない。えガチで逆に。わかんないけど。行きます。あ超うま、やっぱこっちのやつ甘いです、かなり。それでは高速に入っていきます。ええー、ちなみに、ええー、カナダ、そして。多数の、ほとんどの海外、高速道路無料でございます。えー ということで今日はねもうすごくいい天気、えー、気温はマイナス35度えー、なんかてとてもおかしかったじゃないマイナス35度あなんと気温がマイナス35度<笑><笑>なんかあれなんかおかしいなマイナス35度あそうよねということで皆さん見てくださいこの晴天えイ、ー、エローナイフは現在、えー、気温はねマイナス35度でございます。 アルハムトレイルはイエローノイフの最北端の高速道路で高速道路なんですけどこの先に土地がないのでエンド・オブ・ザ・ローズという高速道路に終わりがありますなのでその終わりを今日目指しますそういえば紹介してないんですけどこの人ガイドのミクでー す, ミクでーす<笑>じゃあ今から俺ドローン取るけんさ、はい、運転変わってくれん頑張ります 最悪こういうとこで事故っても。雪のクッションが、えー、命を守ってくれます。僕はドローンを飛ばします。<笑>それではドローン飛ばしたいと思います。ーー<笑>風を感じた。<笑>はい、それでは行きましょう。let's go。let's go。 being sad doesn't make you smart it seems your heart just needs a fresh start ドローンが飛びにめっちゃ狙われてるやばいやばいやばいめっちゃ狙われてるやばいやばいやばいめっちゃ狙われてるやばいやばいやば い, やばいめっちゃ狙ってるやん<笑>どこ行った やばいやばいやばいい<笑><笑>いやいやや ば, いやばいそんなことある<笑>ガチで狙ってるよねこれやばいやばいやばいやばいやばい や, やばいやば い, <笑>やばいマジで狙ってるよあいややば い, やば い, い, ややばい狙ってるってまだ<笑>なんでわざと狙われに行くの これ、私もトンビに襲われるやん。あ、逃げてった。あんなことある。<笑>皆さん、見ました。なんかさ、<笑>ドローンをこっち飛ばしよってね。車の近くこうきよったら、ドローンより先に、なんか鳥の影見えたの。<笑>右、左側にね。<笑>え、そんなことないと思ったら、そのトンボ、<笑>トンビがさ。<笑>ガっちで狙いよったね。<笑>一回回収しよう。一回回収します。<笑> あーぶん分な、<笑>ドローン失うとこでしたそれでは、えー、大自然何があるかわかんない続けていきましょうイエイ<笑>着きましたイングラハムトレイルの最終地点ですストップ 見てえ水やばそれではエンド・オブ・ザ・トレイル何があるのか見ていきたいと思います 何もないけどね多分<笑>いやめっちゃわっ何か警察来た来ましたせいやってこれ湖の上なんですけど凍った湖の上になんと貨物車トラック走ってまーすすごいおっさっき話してた川がありましたーてか久しぶり水見た確かにねえ なんと僕たち久しぶりに、えー、生きてる水見ました。うわあすごいなんかめっ。おーおー見て見て見てすごいすごいすごい。やば。ちなみにマイナス三十五度の中やってます。あこです。寒いでーす。あーさっきのパトロール乗っちゃん。ここだ。 そうここが多分ね凍って冬の間だけ道路ができてるみたいでアイスロードかアイスロードだよね水温は水温はうん美味しい<笑>なんと皆さんお時間お昼時でございます今からちょっと森の中に行って薪拾って火つけて 焚き火作ってね、ちょっとお昼ご飯作ろうと思います。ちなみにカナダの、えー、ノースウェストテリトリーは、えー、なんとナンバープレート、北極熊の形です。めっちゃオシャレよねンスノーシュー日本名、カンジキを履いて、えー、歩いていきましょう。これがないとね、本当にこの辺歩けません。雪が深すぎて。 ゲットさせたー<笑>え、もうこれでいいよねじゃ あ, <笑>じゃあ<笑>ハイタイ味ないやん<笑>はいそれでは早速火を起こしていきたいんですけど皆さん見てくださいトラカバの、えー、川でございますこのね川の中にめっちゃ油入ってて紙、えー、よりね45倍時間的には長く燃えるんでファイヤースターターターにぴったりな素材となってまーす はい、ということで今日のお昼ご飯なんですけどなんとこちらですじゃん皆さんには何に見えますでしょうかこの赤身のお肉なんとこちらアザラシの肉でございまーすよーいイェイイーうわー生臭<笑>なんか先住民の知り合いからもらったアザラシの肉の塊なんですけどすごいね先住民の方は取ってすぐ生で食べるらしいんですけどステーキにしても美味しいみたいなんで ちょっとミディアムレアぐらいのステーキにしたいと思いまーすやりましょうそれではバター入れていきたいと思いまーすインうンわわ美味しそうバー美味しそうやっぱ中華鍋いいねー、はい、今回はね、えー、タイムを使っていきたいと思いまーすちょっとめっちゃ臭そうなのでしよしよしで 火を強火にしました。火が強火になったら、それでは入れていきまーすイン。雨の日のカタツムリいる場所の匂い。うわー、最悪。<笑>うわ、音いい匂い。あ、音いい音。おおおそれでは、臭みトイレに、え、もう入れまーす。おお。 来た来たいいんじゃないいいと思うはい、ということで切っていきたいと思いますうわ、めっちゃ黒ね、黒じゃないもん<笑>黒こわあざらし肉です食べましょう乾杯しましょう乾 杯, 乾 杯, 乾杯いただきます うまん、うまくないえ超うまちょっと真ん中のクセが強いふぅーお し, しいけど寒いあ、でも前ね、うんうん、はい、ということでめっちゃ寒いのでえー、早く動画を終わらせたいんですけどえー、今日の動画はえー、イングランハムトレイルえー、カナダのノースウェストセリトリーの 道路の先端エンドザロードですねと、アザラシの動画でしたまた次回の動画でお会いしましょう See you! ポイチーえ、えー、あれから25分が経過しましたじゃんなんま、まじここなんもないとこのど真ん中やば最悪こういうとこで事故っても雪のクッションが、えー、命を守ってくれます<笑>ちょっと どうしますかね